90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日は、わかりやすい話し方、SBS4 よ。みなさんこんにちは、いおりです。顔文字です。90秒の動画の中で、顔文字くんのいろいろな疑問に、私が答える、というチャンネルよ。よろしくね。特に疑問なんてないですけど。あらじゃあ、勝手にテーマ決めちゃうわよ。どうせ決まってるくせに。なんでするって。なんでもないです。 ともかかく今日は分かりやすい話し方、s d s 法について話すわよ、はい、SDS とは、サマリー、ディテール、サマリーの、かしら文字を取ったもので、プレップ法と同様、プレゼンテーションによく用いられる文章構成方法。最初に紹介するものやサービスの概要を伝える。次に、それに関する詳細な説明を述べる。最後に、それらを総合し、まとめを述べる。s d s の各項目で、同じ内容を 繰り返し説明するのがポイント結論から話すと相手がわかりやすいってことね簡単でしょわかったようなわからないようないおり先生この動画は s d s 法を使ってるんですか使ってないけど何かわかりやい仲だが出てるはいもちろんちょっと時間余っちゃったわね作者下手ねあ顔文字くんチャンネルの宣伝したらおですかそうよ チャンネル登録お願いします。